おはたろうです。にゃんにゃんにゃんにゃん あ, あちっちちち。温度はゼロ。はい、ということでね、今日はね、あのーえ、先ほどね、スーパーに行ったらね、なんかね、1200円くらいのお肉が684円で売ってたので買っちゃいました。ということで今日は焼肉パーティーをしたいと思います。いやはい、ということで、今日は、焼肉を食べながら、恋バナしたいと思います。まあね、もう半額の焼肉買ってる時点で、YouTuber もっと夢あったやろよ。おい。 YouTube ーーならもっと高い女性に焼き肉とか買えよって言う人いると思うんですけどちょっと今月あの税金とか保険の支払いであのーえー、45万消えましたプラスね家賃とかもあるんでまあ先に野菜を食べてね糖質を上げないようにしますあん僕が食べてるのはオニオン彩りサイダーですオニオンを食べることでね血管が良くなって僕油を乗せていくよ うわっきったねスカシッペみたいな音しやがるこいつら皆さん僕シュラフですシュラフはまずいので一缶飲みまーす乾杯、うんうん、えちょっと乾杯あのねここの面積が大 き, きすぎてねちょっとボケないよねだからちょっとこの辺に隠してチマチマ飲むからよろしくねウィス もう結構いいいから肉いけんじゃないえ、やばいやばいやばいやばいやばい、ちょっと待って落ち着いて火災警報チキになるわさすがにビビって窓開けましたはいということでこちらあのー、北海道産の高原牛みたいなやつなんですけどもうね半額ってことはもうよっぽど し, し, しけってる状態なんですよ僕はそんくらい今極貧な状態なのですまあこれを食べながらね酒を飲みながら恋花をしていくっていういただきまーすあっえっそやんやばいちょっと待ってやばいやばいやばいやばいやばいよやばいよやばいよ早いよ早いよ 焼ける早いよ<笑>いや、もっと置いたほうが映えるな一人焼き肉ストファンありアハハハみたいなまあ先ほどねあの、インスタの質問で浮気ってどこからなんだろうって思ってそれに対してね今日はねお話したいなって当分ねレ、や<笑>、えー、待ってたんで理んだんだ。無 理, ー無理ー。まあ待って火つけてなかったそういう で、今回なんですけど浮気について浮気の定義ってどこからなのっていう質問をうるさいな十十十十までざっと30分くらい経ったので皆さんのね回答を読んでいきたいとあやばいやばいやばい待って、これマジでやばいやばいあ待って本当にやばい本当にやばい本当やば い, やばい待って待って待ってはいとりあえず一旦食べますねあの、ニンニク入りの焼肉ソースニンニクをめちゃくちゃ入れました口がくいくなるのは覚悟ですまず1枚いただきますいただきます あうまうまうまうまみたいな顔ご飯と一緒にいただきますうん、あ、うんうんうまあ、そういえばそろそろタルアゲ米がね出るので皆さん、予約購入してくださいはい、ということで結果ね浮気について話していきたいと思いますまあね、結構 め ち, ゃくちゃ来てめちゃくちゃ来てる200件ぐらい来てるんじゃないっていうぐらい来てるまず俺が思う浮気の浮気ってなんだろうっていうことについて話すわまず俺が思う浮気に関してはまあなんか交際してる人がいます僕に例えば彼女がいたとします彼女がいるのにもかかわらず別の女性とまあ別の人とご飯に行くのはいいです僕は 別の男の人とご飯に行くのはいいし、複数人だったら別にどっか旅行とかお泊まりしても別に僕はいいもんか言 い, いません。でも、なんだ、二人っきりでその一晩を過ごす、お酒を飲んで一晩を過ごすみたいなのは浮気かなって思います。まあ、何が起きるか分かんないですけどね、やってないって言ってもやってる可能性があるんで、そうなんかな。でも多分ね、結果ね、あのー、気持ちが、 気持ちがなないって言われたらままあそこまでなんでんすよ相手に気持ちがないからって言われたらそこまでなんですけどそういう恋をした場合は僕はね浮気だと思いますねはい別にキスがいいとかいうわけじゃないです自分がその彼女を満足させてあげられればその彼女を寂しくなうわめっちゃ出たんだけど寂しくならないから浮気はしないっていう理論じゃないですかよっぽどのやりまんじゃない限りもうセックスが大好きっていう女の子じゃない限り大体の子は寂しいから浮気するみたいなことが多いと思うから そもそも彼氏がさ彼女を寂しくさせなきゃ彼女は浮気しないわけよまあねいてことで僕の意見を述べたところで皆さんの意見を読んでいきたいと思いますはいということで浮気について読んでいきます別の異性と二人で歩ったら浮気みたいなのがありましたね手をつないだら彼女に何も言わず会うとか異性と二人だけでご飯に行ったら体の関係手をつないだりキスをしたら そもそも別の異性と会おうとする時点で浮気だと彼女に内緒で会ったら浮気なのやばいやばいちょっと待ってごめんマジ一旦ごめん救出するわや、待ってすげえ危なかるよマジで本当にいいかげにして飲みなえい相手相手に秘密にし始めたら手をつないだりしたらキスしちゃったらやったら浮気気が浮ついたら浮 気, 気, 浮 気, ら浮気まあねでも男ってさ彼女がいても浮気するよね 男のさ浮気心理って何なんだろうね好きだけど浮気しちゃう彼女が一番だけど浮気しちゃうよね男ってでも、ね、多分ね分かんないけど本能的に男って子孫を残すっていう本能がめちゃくちゃあるらしくてだからなんかねその彼女がいたとしてもその風俗に行く人とかめちゃくちゃいるやん風俗なら許されるみたいな男結構いるやん言うて なんかそれは別にその浮気じゃないじゃん風俗はお店だからちゃんとしたお店だから浮気じゃないじゃんみたいな人いると思うけどダメよ実際彼女で満足しなさいよあんたたち俺が言っても説得力ないこなの前ピンサロ行ったばっかなのに満たされるものはなかったただお金が減っただけだった現恋人さんよりも相手のことを考える時間や思いが上回ったら行動とか手をつなぐとかは多分ね相手に彼女がいて別の女の子を考える時間が増えて そっちのこと手をつないじゃったりしたらもう浮気ってことになりますねでも基本みんな手をつないだらっていう手をつないだらとか恋人つなぎをしたらとかが多いですね2人で内緒でご飯を食べに行ったらでもねご飯とかはね僕は全然いいんですけどねでも僕僕は別に浮気がダメとかじゃなくてそもそも浮気するなら絶対バレないでやれよっていうもし俺が彼女ができたとして彼女が浮気してたとします別に 自分が悪いんじゃないですか自分が寂しくさせたから悪いって思うんで浮気してもいいんですけど事後報告とかしないでほしい絶対に言わないでほしいバレないようにしてほしい別にそこに対して詮索する気もないしバレなきゃいいよっていう感じでもねめちゃくちゃダメバレた時に俺傷つくんだよね何 な, なら言われても浮気しちゃったとか言われてもめっちゃ傷つくしその時点で一気に好きがなくなると思うむずいよなこう言ってそれが恋だとわかってるけど いケメイピーテレテテもう半分くらい飲んだんだけど早くないちょっと飲もうよでも大体の人が二人きりでご飯に行ったら二人きりで内緒でん二人きりでどっかにご飯に行ったらとか彼女に内緒でどっかに行ったら手をつないだらが大体そう太郎あげあげのインスタ見たらもう黒っていえわしが浮気の原因になりうるよ<笑>あでもやっぱりなんか女の人に書いてあるのは体の浮気がやったら 体の浮気はやったら心の浮気は好きになったら浮気を2つに分類してるパターンありますねでもね分かんないんだけど女の子ってさなんか一回体の経験をしたらさ男の人を好きになる傾向にないなんか俺そういうのよく聞くんだけど一回女の子はやっちゃったら好きになっちゃうからってめっちゃ聞くんだけどそれは違うのかなどうでしょうか皆様コメントでお答えください女の方限定でうまっ もう肉終わったって思うじゃんまだあんだよねはいもう一度僕の熱い恋のようにふつふつと湧き出させてこれも全部やばい多いない待ってめっちゃ多いなこれ激安だから買ったけどさ多いわやっぱさ彼女と同棲ってしたくないしたくないかな俺なんかねめっちゃ同棲したいよねなんか俺結構何回かさ動画の前でさお酒飲みながら恋愛の話とかしてると思うけど最近になってすげえ同棲したいって思うようになった 理由はなんかねなんか同棲してる人の話を聞くとすごい羨ましく感じるなんか毎日幸せなんだろうな毎日そのギューしながら寝れるんだろうなとか考えると「羨ましいそんな熱い恋したいよ僕ドラえもん」みたいなはい飲みますでもさこの浮気に関してみんなコメントしてくれるんだけど結構これ、ね、浮気されたことがあるってことなんだから<笑>わかんないけど やっぱり結果体の関係が起きたらもう完璧にあれって感じですねえあっめっちゃ顔面引っかったんだけどこれヤバくないはいまあね浮気に関してそんなところかなまあ僕の最近のちょっとあった話しますかなんか今月から家計簿つけるようになったんですよ先月まで家計簿とかつけてなくて先月わかんねえけどすげえお金がなくなって貯金残高がめちゃくちゃあったんだけどいつの間にかあれええ え、3桁切ったみたいなマジでそんな使った覚えないんだけど携帯代とか3万とか言ってたしいつの間にか課金とか漫画の課金とかゲームの課金とかしてていつの間にか金がなくなっとってこれはヤバい値たりヤバいよってことでね今月から家計簿つけ出したんだけど家計簿つけた方がヤバいわなんなら家計簿つけるとさ昨日こんなに使っちゃったから今日は使わないようにしようみたいな結果ね家計簿つけ出したらなんか友達から飲み行こうよみたいなご飯行こう焼肉行こうよみたいな誘われることが多くなりお金ないの。 ってなってる今貯金を崩しながら今今月生きてるんよ今ほんまにやだんか太郎そもそも最近動画上げてなくてもうマジでね収入がやばいよなんかバイトもしてないですねだからねそろそろねウーバーイーツやろうかなってどうそぴょー飲みますちょっと友達に電話してみていいですか新曲の MV を作ってくれてる子なんですけど最近ねちょっと打ち合わせがあったらよく飲んでるのでなんでやねんそなんでやねんもし も, ー し,、はい、もしもーしあのさうん何浮気ってどこからだと思う<笑>それめっちゃ面白かったんだけど<笑>で浮気ってどこからだと思う<笑>浮気は気持ちが離れたらじゃないですかなるほどだそうです あじゃあセックスしても気持ちが離れなければ浮気はいいってことですかいやセックスはダメなんですセックスはダメな手をつないでもいいけど気持ちが離れなきゃいいといそれい手は大丈夫だと思うキスはあるんだと思う手はいいと思うなるほど<笑>シャンパン入れる音が違うなあのすごい稼いでる後輩なんだね。どふんふんふんふんふんふん 忘れちゃった〜笑顔も大丈夫じゃん大学の同級生の女の子に聞いてみます「もしもし?」「あの、浮気って、うん、浮気ってどこから?」っていう動画撮ってるんだけど女の子の意見を聞きたくて電話した、うんうん、はい浮気ってどこから、うん、えもうほ ん, ななんていう相手に悪いことしてるなって思ったら あ、じゃあもうこの、手をつなぐとかキスとかは関係なしに彼女に対して彼女とか彼氏に対して罪悪感を感じたらってことねそうもう後ろめたいことがあったらなるほどちなみに浮気したことありますか<笑>ないですあっヤ切られた無理もしもしあのさちょっと聞きたいことがあってさ電話したんだけど、はい、あの、浮気ってどこからが浮気だと思う はいお風呂入ったところからさっきかなえキスと手繋げば OK そうですねキスオッケーなのオッケーだよねなんですごくないあんま聞かないほがいいかも俺はい、ということで食べきましたやっと遅かれ早かれここの上でこいつとこいつとこいつを食べたいと思いますもうね ある意味ね、これがちょうどいいご飯の量だから、ね、適切量のご飯やっぱ高すぎるだろこれどうやって食うんだよこれ猫まんまじゃねえかあーうめえマジでただご飯をただ24歳男が浮気を語りながらご飯を食べる動画ですマジでお腹いっぱいポケットからキュンです何落としたの です君がくれたキュンです3かける三はンです8かける9は72ですごちそうさまでしたあとたねおいしそうのみきゅうだけだあうめえうめな久々の酒はなんかね大学の高知弁の友達がおって大学ってさその地方とかからいろいろ来るやん その土佐弁の友達がおってそのその友達とちょくちょく喋ってたからのみとか言ってたからなんかね土佐弁がいつの間にか大学時代から映ったよねマジでめっちゃ映ったやられたほんまになるほどね難しいねやっぱ浮気の定義ってやっぱ人によってさ全然違うねでもやっぱりキスとかエッチはもうアウトってことだねうん地の果てまで追い回してやるよもし俺の彼女になったやつが浮気したら よしじゃあ頑張ろう太郎太郎頑張れ45分かけて焼肉を食べきってストカンを飲むっていう 回, れ回る回る回れ回れメリーゴーラーごちそうさまでした食事しながらお酒を飲みながら語ってほしいテーマなどあったら皆さんにあの募集したいと思うのであの語ってほしいテーマがあったら僕にメッセージかコメントくださいはい太郎でした太郎でしたババイバーイ空に 上げた